お疲れ。何？<笑> 何, 何のクリスマス動画あそういうこと。あやっぱりそうか。そっかうわ、タイ全部持ってきたの。<笑>後ほど。いやあの、レゲエの場所が全然さ覚えられなくてさ。えいや、欲しい感じにしたら覚えられね、うん、えれそうそう。切り張りとかする切り張りで 作, もう作っちゃういや、一応しないつもりだけれども。一発で行く予定うん。では、また。うん。あはい。<笑><笑>